はいえー、今日は、えー、木の描き方を、えー、やってみたいと思います。使う紙は、えー、ウォーターフォードの F4 ですね、ホワイトの方です。で使う色は、えー、ウィンザーニュートンのバイオレットウィンザーバイオレットと、えー、バーント・シェンナー、サップグリーンとウルトラマリンのグリーンシェードを使います。 で木はまあ大きく分けて針葉樹と広、えー、葉樹ですね2種類でまあ、とりあえず考えてみましょうでまず枝を描きますで枝はあのーまあ、木のイメージはこの茶色のイメージも強いんですけど基本的にはもうグレー系ですね焦げ茶かグレー系で描きますで、まあ、まず針葉樹の方いきましょうか針葉樹はあのー、基本的に直線 線軸が1本あるような感じで描いときますもうちょっと太くしましょうかで枝もどちらかというと横方向に入る感じにしますちょっと簡単に描くやり方でします 三角こういう三角形状になるようなイメージで描いときましょうかまあこんな感じで OK ですねで広葉樹ですね広葉樹は、えー、どちらかといえば上に向けて開いていくような感じで 枝の方向も、えー、緩やかにですねでこういうふうに交錯するところを作るとあの雰囲気が出てきます下の方に向けて太くしていく。 上の方に向けて、まあできれば細く、まあちょっと多めに描いてみましょうか。まあこんな感じでいいと思います。で、こっちの枝に関してですね、まああまりしない方がいいというか、あのー。 まあ、こう軸がこう、まあ、あってですね、まあ、シンメトリーこの左右対称にはつけない方がいいということですね。ここをずらしてあげる。と角度も変えてあげるとか。こっちが丸ですね。で、あとですね、こう一箇所。 こう軸があってここをこうしない方がいいです。これもこあのこう終わったらこっから出すんだったら OK ですね。だからこっちはバツでこっちは丸になります。で一旦まあちょっと軽く乾かす感じにします。 次は葉っぱですね。葉っぱは、えー、今日はこのサップグリーン、まあ、これ基盤でいきましょうかこれに、まあ、青とかを加えてちょっと濃ゆくしていくような感じでいきましょう、まあ、一応ライティングをっ、えー、と, となくこっちからとかに決めておいていきましょうで筆今回使うのはこの元々ちょっともう古くなってあの先が開いてるタイプの筆を使います でちょっとまあこういうふうに回転とかさせてもうあらかじめ バ, あのバサバサになった状態ですねでまあイメージに上の方を薄くでこの筆で描くとちっちゃいあの点々ができやすくなって、まあ、非常に使い勝手はいいですね、まあ、他の、まあ、ラップとかも使うことがあるんですけど、えー、今回筆でやっていきます まあ、丸い形状とかですねあとこう扇状に開くようなイメージで描いていきますこれも点々が ま, あまばらにあるところと、まあ、ある程度塊であるところですねこの辺もまあ変化があるといいです下の方に向けて少し暗い色、まあ今ウルトラマリンを混ぜています でまあ、今日描くこの、えっと、葉っぱはもうあの隙間がだいぶあるやつですね、まあ、シルエット系というよりも、えー、少し隙間が見えるタイプのやつで描いてみましょう、まあ、これでちょっと1段階目終了ですねで今度こっち針葉、えー、樹形いきましょうか 針葉樹系はあの色味的には少し 青, 青を帯びたような感じとかになっていくといいですね。まあ、今、青とウルトラマリント、サップ、グリーン、まあ、ちょっとまあ紫もちょっと触ってみましょうか。針葉樹はあの、まあ、針のタイプの、えー、葉っぱも多いので、 まあ上からこう引っ張ってあげるのも一つですねあとこういうタイプの筆もあったりするので、えー、これも引っ張る形で少しこの針葉樹っぽい針の感じのイメージができます 少しまあ三角形状になるようなイメージで描きましょう、まあ、とりあえずこれでまた一旦 乾かかししましょうかもう一段階陰影をつけていきましょう基本も上の方は入れずに下の方を中心にいきましょうか。 まあ、遠くの景色になるとこういうふうに重ねなくてもいいんですけど近景になるともう一段階複雑化した方が近くに見えてくるので近くの景色はもう一段階こうやって複雑化していくとより手前の方風景に見えてきます、まあ、けどこんなもんでいいですかねでこっちも入れときましょうか 木はは あ, ある程度やっぱり経験は要ります。こういうふうに枝描くのも、まあ、最初のはなかなかうまくいかなかったりこの細い線が引けなかったりするんですけど、まあ、この辺はやっぱ多少数は描かないとあの形状取れなかったりします。まあ、絵的にちょっと美しい形状とかもあるので、まあ、その辺も数を変えていったりとか街路樹とかの形を見ていくと。 あの綺麗な樹形というのが存在しますね。で木の、まあ、影、まあ、地面の影はこの横引きで引いてあげる方が、あの、影らしく見えてきます。でまあ、こっちも影の形は一緒でもいいですね、三角ですけど。 すごく簡単に描く木です、ね、あとまあこういうのの組み合わせであのちっちゃい木とかもここに描いてみましょうか。 後ろにも まあ、中低木を組み合わせていくと、まあ、雰囲気が良くなってきますね、まあ、こういうふうにたくさん練習してみるといいと思いますはいじゃあ書、えっと、いてみましょうか 常にあの内側の形を意識しておくことが大事です。で、えっとちょっとまあさっき失敗したので、まあ奥あの明るい木とその後ろにある、えー、暗い木を描いてみましょうか。なので、まあ後ろの木も意識しながら前あの前の手前にあるものをちょっと描いていくという。 結構低い草とかも意識してみましょうかね。 まあ、とりあえずこんな形で描いておいて、まあ、ここに軽くちょっと枝も入れてみましょうか。 まあ、これであの手前にある木が少し効いててきて、えー、まあなおかつ後ろに木が後ろに濃いう木がある形ですね。でまあこう影を変いてあげたりとか。 これでまあこの辺に若干明るい木が出現してくる感じになります。でえー、まあ水彩画こういうふうに周りを描いて明るいものをあの前に出していくというやり方が必要になってきます。まあ、この練習をたくさんしていくといいと思います。まあ、石とかもそうですね石を描く時とかも、えーまあ、ちょっと苔むした石がここにあるとしたら えーとですね、この後ろを描いてあげる結局こう描いてで、まあ、例えばここ上お菓子をかけて、まあ、この考え方ですねこれでここに1個石が出現してくると、まあ、この考え方で描いていかなきゃいけないです じゃあ以上、今日は終わりです。えー、まあこういった、えー、と後ろを描いたりとかですねそれで形を作っていきます、まあ、この作品も今あの青あの赤く囲んでるところですねこれを形作るのはこの上の部分ですね、まあ、後ろを描いて形を出していくというやり方です、まあ、この辺の低木もそうですこれも後ろを描くというやり方で形を作ります でまあ、この青い部分はまあ本体を強く濃ゆく描くことで、まあ、後ろとの差を出していくんですね。この場合は背景が白っぽいので、えーまあ、今青い部分は濃ゆく描いて形を出していくというやり方です。この2つのやり方で絵を作っていきます。